この t w 7 0 0 d z 最大600ニュートンメーターのパワーを持つ DIY 最強クラスの電動インパクトレンチです。ここの締め付けトルクは150くらいらしいから余裕で緩みますね。という時に私だったらどうやるか試せるだけ試していく動画となります。 こういう時はラスペネが定番ですが、役に立った記憶がないっすね。あとはメガネレンチをしっかりとかけて、鉄のハンマーで、渾身の力でぶったたく。でもね、今回の動画はね、これでも通用しない相手なんだよ。なお危なっかしい映像に見えますが、しっかりと押さえ、適切に取り扱っているので、怪我したことはありません。数ミリだけ回った気がする。ラチが開かないので次叩くというより、押し込むように打ち付けていく状況さえ合えば、より確実に力を伝えられます。 反対側はこれで緩みました。今回はちょっとダメみたいですね。次に試しているのがこれ、ラストブリザードという凍結スプレーです。使い方は簡単で、ナットとボルトのところに、最大パワーで10秒間くらいビシャーってやるだけ、バーナーで炙ることの逆をするわけですね。火を扱うのはどうしても怖いので、私にとってのバーナーは血栓兵器、凍結スプレーはブシューッと吹きまくって兵器兵器です。 ここまでやって、メガネレンチをかけて叩けば、大抵の場合は緩めることができます。まあ今回はダメなんですけどね。反対側からどついても無駄ですよ。マジで緩む気がしないですね。実はこのハンマーの2倍くらい重い、先端が 1.8 キロの殺人ハンマーも私は持っています。隠し兵器として、バーナーよりも後に登場します。 ブレブレの映像に反して、しっかりと打撃力を伝えているのですが、まだまだダメみたいですね。はぁ、あ、本当は怖いから使いたくないんだけど、ホームセンターシレット売ってるバーナーの登場です。先端装着後にオープン側に回すと、シューッというので、その状態で赤いボタンをカチカチしてると着火されます。もう何回も使っているので、さすがに扱い方はわかっていますが、恐怖感だけは抜けないです。 うっかり配線を低くするゴムを溶かしたら嫌だし何かに引火して爆発したら嫌だし油断したら確定でやけどするし可能な限り使いたくないんですよね も扱えないなんて縄文人以か。なんていう、無免許者無い香りレベルのことを言われても、何言われてもやっぱり火は怖い。私は10から20カウントほどで、基本的に火を止めて、先端を外してしまいます。素手作業とかいう、発展途上国の町工場でもやってるか怪しいガバ体制ですが、どこが熱いか分かってやってるから。んで、ここで電動インパクトの再登場。容赦なくガンガン行こうぜ。熱と、圧倒的連続打撃で、このボルトは緩むことでしょう。 みたいですねこれだけぶったたかれても焼かれても緩まないボルトを見ていると昔の自分を思い出してしまいますとっとと緩んだ方が君のためでもあるんだよもう痛い思いしてダラダラ生きるのやめようよしばらくガンガンやってましたがやっと30度くらい回りました緩んだとは言ってないとは言っても 少しだけでも動いてくれたら事態は進展したと言えるな。電動よりもエアーの方が力が強いらしいですが、エアーコンプレッサーはすでに買ってから1年以上、放置し続けてるんですよね。ここで私、新しい叩き方で、手前へと効果的に緩めることに成功。まあ非推奨でしょうが、というか、メガネレンチ延長用の鉄パイプでも、ーム線行って買ってこようかな、お引っ張るだけで回るようになったぜ。電動インパクト。 使えねえじゃねえか文明の無力よりもメガネレンチの型に流し込んで固めた鉄を溶けた鉄に木の棒突っ込んで固めたハンマーで叩く自動車整備は古典的手法に限るエアーツール 電塗層はそのうちやるけど、私にはそんな大層なものは使えません。いつまで叩いてるんだよ、新種のトレーニングか私が一番しんどいんだよ。本気出さないと、叩いた回数が結果に繋がらないからね。ホイールナットも結局、電動インパクトは早回しに使ってるよ。宝の持ち腐れ感。文明の無理きっていう、汎用性高そうなワード生まれたからな。オイラストブリザードで冷やしておいてからの、バーナーで一気に熱する作戦でいきます。 怖いというか、さっきの潤滑油に引火してるのか、純正ショックの塗料が溶けてるのか、怒りを込めて打ち尽くせ、圧倒的死亡フラグ、もう10分は叩きまくってますからね。 体位変えながらファンファンし続ける、ボルノサイトの1時間くらいアルハメドリ動画かよ。ほら、鉄を熱いうちに叩いても、余裕のトルクでも、俺のボルトは緩まないんだ。ここで登場、全長60センチのスピンナーハンドル。こういうボルトに限って、形が合わなくて使えないことがほとんどなんですよね。ブレーキラインに負荷をかけないようにして、ソケットを90度付け替えたりして、なんとか準備完了。パワー。 ダメなんですけどね、体重5 0キロじゃ力不足なんですかね。逆側にかけて、今度は押し上げるようにしてみるのですが、これもダメです。相当ですよ。自分でやるってこういうことだからな。ラスボスとして、先端約2キロのハンマーです。重さが全然違います。重すぎて、大きく振っても照準合わないと思います。なので、大きく振りかぶるというより、短いストロークで確実に、質量を食い込ませるイメージで、頭の近くを持っているでしょう 重要物が近くにある方が安定して扱えますからね。今しれっと緩んだな。一山分進んだぞ。どしんどしんと押し込んでいきます。初期さえ緩めば赤は楽勝なんだ。勝ったな。というわけで何をどうやっても緩まないボルトには。 複数のの兵器を備えておくことが有効なのですねそれにしても銃刀法的に多分アウトになるレベルのハンマーだけどこんなに重かったら戦闘には使えねえよ振りかぶってる間に鍵かボールペンで目つぶしされそう電動インパクトを検討中の方2万円とか3万円払って重たい早回しドライバーが欲しいんですかそもそもこの86下回りのサビは皆無だからな 車としては楽な方な方んだぜ。私は布団でボロボロしながらスマホを見るという堕落生活が嫌になってきたのでこれくらいのストレスがちょうどいいですコメント欄は視聴者さんの技紹介掲示板になることでしょうご視聴ありがとうございました